RADIO SAKAMOTO ON サントリー「J.Wave」J.WaveRadioSakamoto ここからは病気療養中の坂本龍一さんに代わって僕ユーザーンと長島梨香こと安沼修太の3人でお届けしていきます、えー、今日もいつも通り全員リモートでの審査となります そうですねリモートから抜けることがまた難しくなってくる状況ですけど本当ですねうん春バ、うん、さんと出演する予定だったフェスも中止になりましたねそうだねフェスやっぱ大人数集めるような音楽フェスっていうのはなかなか難しそうですね注意も必要だし長嶋さんはどんな 私は本当は今頃ベネチアなんですけど行かなかったんですよねベネチアビエナーレがやってるので、うんえっと、開催して今でも建築家たちはみんな行ってて私はでもやっぱりちょっと子供もあるんで行くってなったらちょっと一緒に連れていかなきゃいけなくなっちゃうしとかちょっと色々その後の隔離とかちょっと色々あるなと思って日本で仕事を普通にやってます あのこのコロナ禍になってから海外とか出かけたことあります長沼さん長嶋さんはないですよいや僕もないですねずっと日本です、うんうん、こんなに日本にいることないですよねなかなかねないですねうん、うんうん、じゃあデモテープオーディション優秀作発表していきましょうかはい今夜は ここを2ヶ月の間に覚えいただいた150作品の中から審査していきます。150作品、またいっぱい送ってくださってありがとうございます。じゃあ、はすまさん1曲選んでください。はい。えっとですね、くまささプリーズっていいのかなはいはい。っていうタイトルで。くまささはい。水野さんはい。はい まあ、いわゆるフィールドレコーディング作品で説明書きでは、まあ、風の音に境界の鐘の音をのスペクトル成分を加えてみましたということなんですけどいわゆる鐘の音みたいなイメージのするような音は鳴ってなくて屋外でフィールドレコーディングされたようなものにこうふわーっとこうシンセのパッド音みたいな音がふわーっと流れていってそのパッド音がだんだんこう変化していくみたいな音像なんですけど 単純に聴いてて気持ちいいなっていう音質的、うん、音響的にもすごいかっこいいなっていうことで選ばせてもらいましたなんかこれ写真も一枚の写真かと思いきやね徐々にエフェクトがこうかかってって、うん、いつの間にか教会の写真に変わって、うん、夜聴いてたんですけどはい夏が終わりかけてる感じするじゃないですか今夜の音も変わってきて、うん、外開けながらこれ聴いてたらさらにこう 気持ちよくなって、えー、楽ししみましたうーん水野さん、うん、もう1個送ってもらってて、うん、横浜赤レンガ倉庫の「水のオブジェ」っていうこの水の音を送ってもらってるんですけどれいい、ね、あれでもすご い, 良い音でしたね、うんうん、それ聞いてみようかな聞いちゃいましょうじゃあ僕が選ぶのそれにしますね、うん、はいじゃあそれ聞いてみましょう これも動画もいいですよねうん、うん、あそうですねこれは YouTube で送られてきた作品なんですけど、うんうん、ついてる動画が良かったですねこれしばらく聴いてると喉乾いてることを思い出すんですよね<笑>僕あんまりあの水飲むの忘れちゃうタイプなんであ時々これ聞いた方がいいかもしれないなと思う作品でした<笑>橋沼さんはあれですよね 僕の6倍ぐらい水飲みますよね僕はすごい水飲むんで<笑>とんでもない量飲みますよね本当、はい。あのスタジオで一緒に作業してるときとか1時間ぐらいの間に2リットルぐらい飲んでたりする時ありますよ、ね、あの2リットルの、はい、ペットボトルぐりぐり飲んでるときとかあってうんさすがにまずいかな喉が渇乾く<笑>僕ねあんまりねあの占いとか行かないんですけど一度行ったことあって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 <笑><笑>えー、という作品でしたが「概念ラジオ面白かったです、ね」面白かったですね面白かったです面白かったなんか今回はまあ概念ラジオもそうでしたけどコンセプトがすごいいろんなコンセプトでコンセプュャルな音楽が多かったなっていう印象がありました、うんうん えー、というわけで JWAVE レディオ坂本デモテープオーディションコーナーはおしまいです。